まもなく、引き船、引き船です。亀戸線は乗り換えでご発車にお回りください。なお、半蔵本線への直通運転は行っておりますが、また半蔵本線からの急行電車の内部運転は目安とおりますのでご注意ください。3センチ2車内、駆け乗ったお越しのお客様、この電車引き続きご利用ください。本日は運転、電車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。続けるやつでご迷惑をおかけいたします。 骨打ちはいいからです。 2番線の電車は北線路まで先行します、ね。北線路まで2番線の電車が先にまりますので、